しないでカーシェア導入は2台だけずっと気になってた CX5 ですいやーでかいっすね隣が看板とプリウスだけどこれ出せるかな試乗後に外観を取ってるのでプレートは戻しておきましょうね一番出入りが不便なマスカ使い勝手が悪すぎて利用者がつかないようなハイドアサウンドチェック SUV としての重厚感を感じますね少しだるさがあるかな2列目に座ってみるけどデブ SUV になってる割にはあんまり広くもないかな相変わらず SUV 会議派としてお送りします 視聴者さんからのスパム的これのレ要求にうんざりしていましたが、ハンドリングがスポーツカー並みだというコメントが気になったんだ。SUV のトランクルームって、車体サイズの割に広くないんだよね。今のフープ、レザー製だったな。すごいところにコストかけてやがる。そしてこのテールゲート、電動ですよ。PP なってうるさいのは、 本体設定から消せそうですね。内装はさすが、松田車の SUV って、視点の高さを生かした、内装の重厚感が出てるよね。手が触れるところはレザーで包んでるし、このエアコンのダイヤルの操作感が独特。カチカチではなくて、 一コマずつ、内部がぐにゃかチっと動く感じ、新車価格300万円としてよく観察すると、部品単体でのコストや、開発資源の共通化のような、コスパを上げる努力が見て取れる。鍵はお馴染みの側面ボタンタイプですね。うーん、内装の質感は、松田慣れした状態で見ると、ハリアート互角ってところかな。そして申し訳ないです。エンジン始動の瞬間を取り忘れていました。車体がクッソでかくて出すのは苦労したけど、バックビューモニターと、 変にもっこりしてないフェンダー周りのおかげで、サイズなりには乗りやすい、って言っても普通にクソでかいです。視点の高さとカメラアシストで、なんとか許容範囲に収まってるけど、次の方のために、短期がてらこの地点を自宅登録してる間に、車体サイズを確認しましょう。前後4545ミリ、横幅1840、最小旋回半径は 5.5 メートルです。 あれこうしてみるとそこまで悪い数値ではないのかな背が高くて物理的にでかく見えるから乗りづらいイメージがついてるかもしれんななんかもっとでかい SUV モデルあるらしいけど道が狭い日本で乗るならこのサイズでも余裕ないよ駐車場で隣のマスの車の乗り降りを妨害したりセンターラインのない道で道路幅の7割を占拠したりそういうのを普通に乗れるとは言わないんだぞさて段差をガコンと降りましたが 基本的にする心配ないのは SUV 全般の強みですね安いグレードで小排気量エンジンだからか3や6の時と同様そこそこな回転数まで回っていきます重たいんだろうけど走り出しから普通にトルクがあるので街の利用域や合流のためのちょい急加速は問題なし実はベタ踏み加速はプリウスよりなんなら S660 よりも遅いけどエンジンが冷感時であることを示す青色のランプがまだ光ってますね このまま豪遊厳しい都心環状乗るけど、暖気間に合うといいな。ブレーキホールド完備、エアコンもカーナビも直感的に使える。こうもでかくする意味がわからないけど、SUV らしく視点高くて、優雅支さささえも感じる。ただまあ、車高が上がっている割に、乗り心地はゴツゴツってほどじゃないけど、あんまり吸収してくれないんですね。クラウンクロスオーバーは、 車高が上がってタイヤが分厚くなった分感動するほど段差のいなし方が快適になったでもこの CX5 の方はスポーツを意識したセダンなんじゃないかと思ってしまうような硬さ別に不快じゃないんだよでもクラウンクロスオーバーの快適さを知ってて同じくらいの車高で違いが大きく出てますなさっき内装はハリアーと同じくらいって言ったけど走ってる時の快適さもあまり変わらないかな c t ら1 5ほど こっちの方が上かもしれない。あ 水温低いよランプがもう消えましたねさっきの駐車場では窮屈だったけど走り出してしまえばセンターラインのある道路なら別に普通に乗れちゃいますね左右にも前後にも車のサイズ感をつかみやすいし1840の横幅は肥大化する現代車としては標準的三車線ある大通りの中を走ってても車体がでかいせいで隣の車との接近が気になるとかそういうことはなかったよカーナビ画面映像では小さく見えるんだけど 年式的にもしょうがないところだけど運転してて不満は一切なかったなメーター右側のディスプレイはハンドル左側のインフォボタンで表示を切り替えるんですねまさかの水温計付きこれは嬉しいなクルコンも付いてるし快適感を伴って移動できるしカーシェアにしては珍しくこのまま長旅に借りていけるレベルですな少なくともベンツの B クラスみたいなゴツゴツやブレーキの初期制動ズドンはないし デカすぎもしないからいいだろうな名古屋で借りられるカーシェアでこれより良さそうなのってアイオニック5と免疫西のレクサス NX だけかもねスマホ1台で借りていけるステーション自体はそこら中にあるんだが不満なく廉価グレードのみじめさなく快適に移動できる車種って相当限られてくるよなナビ画面では 3と6にはあったアイドリングストップモニターの条件成立って書いてある画面を探してますふむふむメンテナンス情報もカーナビで管理できるの使うかわからないしオイル交換ごときで入力するのはめんどい機能だけどオートバックスでオイル交換した帰りの信号待ちでやれることがあるというのは便利ですなうーむ燃費に関するモニターしかないかどうせ信号待ちなので本体設定でも見てみましょうなんか色々ありますね文字ばっかりだけど 物理ダイヤルで選択できるから指でタップするより直感的でいいですね歩き去ると勝手に鍵を閉めたり自動でサイロックするまでの時間を設定できるようでライトについてはエンジン切ってからしばらくは付けっぱにできるドイツ車みたいな機能もありますねオートライトの感度もここで設定するようだ エンジンを切った後にルームランプを自動でオンにしたりオートウォッシャーとやらがあったりウインカーを3回だけチカチカできる機能もあるっぽいですねウインカーのチカチカの音量も変更できるようでここら辺の豊富さは松田車だよな初見では感動する機能と高級感だけど冷静に観察と分析をしてみると値段なりに作られているその作り方に感心させられる今の価格にそのまま100万円足しても特段割高だとは思わないんですよね その100万でちょっと質感上げて利益にすればいいのにそれかどこぞのドイツ社みたいにベースグレードは思いっきり簡素にして差別化を図ったりすればいいのに値上げをしていける企業の株価が上がっている現状の中で高級なくせに安い価格帯でしか売らないスタイルはどうなんだろうな 海外主体だから問題ないのかカーセンサーで見たところ車重は 1.6 トンくらいらしいですがスイスイ登っていきますねこの先短いところで合流しないといけないが踏み込んだらどうなるでしょうか通行できます余裕ですねしかも スポーーツカーみたいいに、エンジンジが元気な音を出してて回っていく。あとハンドルも程よい重さの中で切り始めると同時に路面をしっかり捉えながら動き出しますねベタ踏みするとクソ遅いしフル荷重コーナリングをすると SUV のどん重さが出るけど軽く走る程度の領域では確かにスポーツカーっぽいさっき足が硬いと言いましたがその分走行性能は大きくプラスされているようでうねりがない綺麗な路面とはいえ 高速域でもしっかり安定していますねハンドルを揺さぶってみても低く構えたような動きですフリードに乗った時カーナビの高さに重心があると言いましたがこの車はハザードとエアコン操作盤の間あたりかなスピードを出していっても安定性が崩れないっていうのは本当に大事なことですよね新透明の120キロ制限区間も法定速度ガン無視で走っていけそうです 初期の動きは良かったのにこういうコーナリングになると途端に重さと重心の高さが出るちゃんとアウト側のサスペンションを沈み切らせてるのに重心位置が高いせいで車が曲がるのを拒否している感じがする エンジンって気持ち的には1万回転くらい回せるんですよね気持ちのいい加速をしてくれるけど別に速いわけではないし強い負荷をかけると腰高だし普通のセダンと比べて視点は高いけどそんなに車内の広さ変わらないしよく作られてる車ではあるんだけどこういう良さの車に作るなら SUV にしたってデメリットばかり目立つよねハンドルが重くなって動きに一体感が出たのはいい6の方にこのステアフィールがあったら でもパドルシフトがあるし D レンジの右側は上がシフトダウンだし SUV を買うようなユーザーの負荷レベルならかなり気持ちよく走れるんじゃないか脳内でクラウンクロスオーバーのフィーリングを思い起こしてバトルしてるけどあっちはロールがすぐ収まって重心が高い感じはほぼ出さず段差も優雅にいなして走っていたんだよねこの CX5 よりも足は格段に柔らかいのに安定性は犠牲になっておらず 旋回中の腰高感も出さないこの個体スタッドレスでも履いてるのか攻め込んでいった先のフィーリングが微妙すぎることは SUV に対して言っていい文句じゃないんだろう新車価格こそ違いますがどうせ SUV なら私はクラウンクロスオーバーの方がまだいいなと思いました内装が安っぽいって言ったって素材の話だからなそんなの CX5 もクラウンも変わらねえよただ上位の SUV になるとどうなるか完全にわかりませんね 8を作った会社だもんな言うまでもなく内装は超絶グレードアップするからなクラウンクロスオーバーの最上位グレードと同じ新車価格で競ったらまあマツダが勝つだろうな要するに意味のない話をしたということですねそれにしてももう少し乗り心地はなんとかならなかったのかやっぱり硬いと思いますサスペンションとスタビのバランスですよねスタビは強く足はもう少し柔らかくていいと思う段差を定期的に超える時のガタンという衝撃 普通に伝わってきてしまいますからねなんでこいつよりもずっと車高が低い GR プリウスの方が乗り心地が良くて高速高負荷域でもより安定しているんだ加速力もプリウス以下だもんな乗り心地も良くない時てはもはや全てにおいて劣ってる私だって r x 8持ってたんだから松田車が作る車の良さは分かってる マジで SUV ってなんなのあれだけ車高が高くてタイヤ外径も大きい中快適とスポーツのバランス配分でミスってる感じなんですよね都心環状カーブも3つ目に入り乗り物の動きにも慣れてきたうーんこの腰高感軽くハンドルをグリグリやってちょっとエンジンを唸らせてブーンってやってる間は楽しかったのにハンドルを切り出してすぐの動きはむちゃくちゃいいんですよ レーシングカーみたいなダイレクト差があるんだ映ってないけどウインカーをちゃんと出して不安定さが出やすいレインチェンジマニューバーをやるけど そのレベルの負荷なら、スポーツマシンしている、駐車場に停めている姿も、市街地を走ってる時も、SUV の優雅さはある。でもどうしても、内装も安っぽいとは言わずとも価格相応だし、これ買うくらいなら、借金してでも上位の SUV 買った方がいい。なーんか立ち位置が微妙に感じちゃいましたね。もっと上位の車種で高級さを得るか、CX3 でコンパクトさとコスパを得た方がいいと思うよ。CX60 じゃダメなのかマジでそう思う。通勤の足として。 流れに置いてかれない程度にほどほどに走るのが一番ですな。さて、ここでベタ踏み加速を試しちゃおう。 とベタ踏みししてましたよその割には息の長い加速でしたね正直クソ遅かったな追い越し車線に入るときは後続との目測をしっかりしておかないと迷惑をかけるレベルなんかこう私バカなことしてるんでしょうね松田車だからと SUV ごときに期待してしまったこのまま松田車がかわいそうだしまた言い返せなくなった信者が私の個人の車を叩いてきそうなので珍しく大カットして市街地に戻しましょうかね 間もなく左方向ですオーディオの音質がいいけどカーナビの案内に事あるごとに遮られちゃう設定で音量だけでも変えなきゃね交差点の左折はこのレベルなら問題ないけどかなり狭くなってるところだと絶対しんどい SUV こそ コンパクト車の方がいいと思いますよ。視点が高いことよりも四方八方に車体がでかいことによる狭いところでの窮屈さの方がデメリットで勝るからな。ハリアーの時も全く同じことを言ったと思うけどなんでこの車が売れてるのか私にはわかりませんでしたわ。 私みたいに大きく開いたグリルはあまりかっこいいと思えないし視点は高いけど乗り心地は快適ではないしというかなんだよこの道大通りに乗って走った方が絶対早いのになんでカーナビはこんな偏僻な道を選んだのか最後にアラウンドビューモニターの機能を使ってみましょうかフロントが2つあるのは前方確認用と壁寄せ用かな行書すれ違い用と思われるカメラも表示できるけど 普通に寄せた方がスストレスなく確実だと思いますよいしょ、停止線を守った、安全じゃない一時停止も確実、要望というか、脈絡ないのレのレスパムが多かった CX5 ですが、視聴者さんは私が乗った感想を述べてほしいか、私に褒めてほしいのか、どっちなんでしょうね。あんまり褒めなかったよな。地味に前後に長いプリウスに阻まれ、最後の注射も難しいだろうし、もっと窮屈な注射シチュエーションなんていくらでもあるし、 普通のサイズなら、あそこに止めることなんて何の苦労もない。よく考えずにバックし始めたって、角度的に絶望することもない。ミスったんだな。というかさ、窓を閉じた時、完全には下に行かないんですよね。それがバック駐車の時邪魔です。ああ、左後ろが30センチもクリアランスがない。こんなのコンパクト車なら 適当にお尻を放り込んで、一回前出しするだけで収まるのに。プリウスの人も、歩く時間変わらないんだから、もう一マスくらい向こうに行けばいいのにな。カーシェアなんて、下手くそで運転慣れもしてない、素人しか利用しないんだから、それでこの大型車だろ。来た時に満車だった説はありますが、うーん、よりにもよってそのマス選ぶんだって感じ。さてさて、意外となんとかなりましたね。アラウンドビューモニター、ほぼ使わなかったけど。 くれるとサイズ感の把握に役立ちますドアが微妙に分厚いから出入りのことを考えておかないとね頭がプリウスの天井と同じところにあるまあクソでかいけどもう一回り大きくてもまだなんとかなるでしょうねというわけで異評価はしてあげられませんでしたがマツダ車の SUV に乗れたのはいい経験になりました電動パーキングだけどバック中にドア開けても OK なのは助かるというわけでお疲れ様でした